ステップ4、マッハゼンダー干渉系。そして、量子通信の基礎のマジュアルでは、交点のバージョンを説明してたんですけれども、これがマッハゼンダー干渉系といいます。で、その時には、交点の光を入れてたんですけれども、量子の場合には同様になりますと述べたんですが、今回にはそれが証明したいと思います。先のステップでは、 ビームスプリッターと2つのディテクターを使って、それが、リオシのバージョンを計算したんですけれども、今回にはちょっと複雑になるんですね。ビームスプリッターを2つ使って、そしてこの M3、M4 がそれミラー、鏡になります。そして、この場合には、ディテクターはそのまま2つですね。D5、D6 になります。そして、単一の格子が入れるんですが、それが、 ケット1になるんですね。インプット1のところには。そしてそれがまあ反射する場合 と, と取り抜く場合もありますが、それが通って、こっちの ビ, アビームスプリットに当たって、それが干渉を行う可能性はあるでしょう。ですが、それが前回の例と し, てとしては一緒になるんですが、インプット2のところにも計算するべきなんですね。 これが古典のバージョンと違うんですが、そしてこれがゼロ欠点になるんですね。そうすると、この M3 のところには、これが1が変更することは可能なんですけれども、そうすると、この距離が変わりますよね。そうすると、この下のパーフ、これが L3 と呼んで、上のパーフが L4 と呼んで、 それのデルタ L によって、その、振幅が、が、椅子をつけて、それが回転になるんでしょう。そして、それの効果がかなり重要になります。で、計算したいことは、どっちのディテクター で, で, では、その格子 が, が当たるでしょう。そして、これが、まあ、よく使っている表現なんですが、この E hat 6 plus 1, 0このベクタルの長さの事情と E5 プラス s E0 そのベクタルの長さの事情にはこれも確率になるんですね。そしてまあ一個ずつとしてはやりたいんですがまずはビームスプリッター1のところにはその E3 プラスのビームスプリッター の, 患者の演算としてはそれがまあ r e hat 1 plus t e hat 2になるんですね。そして、e hat 4のビームスプリッター1の効果としては、それが t e hat と e hat 1 minus r e hat 2になるんですね。そして、ビームスプリッター2のところには、これが e hat 5と e hat 6になるんですが、e hat 5が minus E hat 3 plus beam splitter 2 plus T E hat 4 plus beam splitter 2そして E hat 6がが T E hat 3 plus R E hat 4になるんですね。そうすると、こっち側にはマイナスとプラスの違いなんですがこの場合には、ビーム splitter の位置としてはそれがが 反対の方になっているんですねこの図で見ると、こっちのビームスプリッターとこっちのビームスプリッターは詳しく見る と, と状況はちょっと違うんですよね。この場合にはと黒い線があって、そして灰色の線があるんですけれども、黒い側にはそれが完璧には反射して、そして灰色のところにはそれが光倍出の材料としてはそれが光入って、それが効果は変わります。 そして、それが先のステップとしては、量子ビームスプレッダーの演算子としては2つ述べたんですけれども、それが、これの場合にはこういうふうには異なる場合にはあります。そして、これが E5 のところにはこのところになっているんですが、これがマイナスとプラスで、それが上だとは違いますので、 ビームスプッター1とビームスプレッダーの違いになりますので、これのビームスプレッダーの違いになって、それが注意してください。そうすると E83 E8 とビームスプレッダー1と E83 のビームスプレッダー2は異なっている場合になりますし E84 の ビ, アビームスプレッダー1と E84 のビームスプレッダー2も違います。 そうすると、ビームスプリッターの間、ビームスプリッター1を通ってから、まあ、あるいは反射してから、えっと、とにかく、えー、通るところなんですが、それの間には、波はこの形になるんですね。これが、まあ、E の IKL3 と EIKL4 乗 に, になるんですけれども、これが 波 の, の進化になるでしょう。発展になるでしょう。じゃあ、ディテクター5のところには計算しましょう。E85、e、のところにはそれが e hat 3 b s 2 plus t e hat 4 b s になるんですね。そしてこれがまあ反射するところ と, と, と取り抜くところ な, なんですけれども。そしてそれが 先の表現を使って、ビームスプリッター1を通る部分としては書き直したいと思います。そして、これが E83 はこれの表現になりますが、それが -REIKL3 乗 ×E83 ビームスプリッター1と TEIKL4 乗 E84 の BS1 にもなるんですね。 そうすると、これが書き直すと、こういう表現になって、そしてこれが -r e i k l 3乗かけるこの表現になるんですね。r e hat 1 plus t e hat 2、そして plus t e hat i k l 4乗かける t e1 minus e minus -E r e2 になるんでしょう。 そうすると、計算して、これがマイナス r 字乗 eikk l3 乗プラス t 字乗 eikk l4 乗 e1 プラスマイナス rt かける eik l3 乗プラス eik l4 乗 e2 e h 2プラス s 2なのでしょう。そうすると、 これがインプット状態としてそれが書きたいんですが E hat が5プラスかけるこの ket1 k 0それがインプットの状態 equal i お文字エプスラン1でこ れ, これが単一個子の振幅かけるマイナス -r 次乗 E の iKL3 乗プラス t 次乗 EiKL4 乗かける この a hat 1ケット1、ケット0になるんですね。まあちょっと長いんですが、そうすると、書き直すとこういうふうになって、まあもう一回この a hat 1ケット1にするとこれが 0, ケット0になるんでしょう。そうすると、このフォトンの検出なんですけれども、e∪1、ケット0、ベクトル、 の長さ、次乗としては、まあ、こういうふうになって、それが、エプサラン1の次乗かけるこ、これの絶対値なんですが、それが、マイナス R 事乗 EIKL3 乗、プラス T 事乗 EIKL4 の、IKL4、乗の次乗になるんですね。そして書き直すと、これがエプサラン1の次乗かける、今回にはこれが、 R4 乗プラス T4 乗 か, かける1マイナスこの表現。これがまあ 2R 次乗 T 次乗割る R4 乗プラス T4 乗 c o s K n k タ l で、この c o s ン n が, がその波の関数 と, としてはこうい う, こ う, いうこの振動になるんでしょう。まあ普通の cosyn の波の波になってるんですね。そして、 この項が、これが Visibility と言えるんですけれども、これは可視度になるんですね。そしてこれが重要なものなんですが、書き上げにくいので、一つの G としてはをしたいので、これが V と言います。そうすると、そろそろ到着なんですが、この W5 の関数としては、それが S、エプサランの1の事情。 R4, plus R4 乗 plus T4 乗かける1 minus V cos k delta L になります。ふうそうすると、これが W6 は同様に計算すると、今回には R4 乗プラス T4 乗の代わりにこれが 2R 次乗 T 次乗。そして、これが 答えになるんで、すね 50-50 のビームスプリッターの例としては、まあ、こういう表現になって、こういう形になるんですね。で、横軸は、これの距離の長さの差なんですけれども、これが ΔL としては、縦軸はどっちのディテクターをクリックする確率なんですが、2つのカーブがあって、それが、 D5 と D6 があって、逆の方 に, に, は に, はにはなるんでしょう。距離のデルタがゼロになっている場合には、D5 の, の線としては、それ の, のクリックする確率はほぼゼロなんですが、D6 からクリックする確率はほぼ 100% でしょう。そして、それがまあ、 その距離の八丁の半分になると逆の方になって、そして八丁の一分になるとそれが戻ってきて、それがほぼ D5 が0になって D6 が 100% になるでしょう。で、これがマック・ゼンダーの干渉系でした。